一度しか言わねえぞ、腐れ鉄パー先月と今月の家賃その仕上げも無言の圧力も分かったからもしもしばあさん、聞いてる少しはお茶の間のことも考えろてめえの面は持って3秒が限界だえぇースキンさん動かなくなってます人も動物も物もみんな、うん、まるで世界中誰もいなくなっちまったみてえにもう家賃を払わなくていいってことだなそんなこと言ってる状況じゃねえだ ア再開したばっかなのにああ、一体どうしてこんなことに変わってんだろうこれ多分時計だよな昨日飲んだ帰り道そんなもんよりとんでもねえもん横に落ちてるお払いじゃねえだろう血まみれになってんだろうその、三千世界時計を守ってくれそれが人の手に渡れば宇宙の時は乱れ時計を人の手の届かぬところへ <笑>大事なところ聞いてないよ<笑>ダメそれそいつに渡しちゃダメーもう朝だよ全部てめえのせいじゃねえかー僕らだけがその時計の影響を受けなかったのは多分時計が壊れた時 近くにいたから僕らも世界もおしまいだ一話目にしておしまいだ前は永遠に止まったおつーちゃんのおっぱいを揉み続ける権利を得たんだなんすのは3万年おっぱい揉み終わった後でもできるだろう3時間くらいにしときますよし 油売ってないでさっさとガラ空になった銀行強盗してくるある限界のじいさんちも今の鼻くそほじったまま止まってるバカ面に何ができるあるか能動的に時を動かすことはできねえが強制的に時を動かしつまり現在のこの鼻くそじいさんに時計を託し書き置きでも残しておくそして時計の針を進めればじいさんが時計を直した未来にたどり着く 僕は時計の針を進めれば、時差が直してくれるはずねあれ、結構固くて動かないね<笑>進ませすぎだろケンガイさんの寿命を振り切っちゃったよさじ加減がよくわからあるどんだけ長い間鼻くそほじってんのこの人鼻くそから興味が薄れば、次はきっと時計に目が行くね<笑>鼻くそ深追いしすぎて死ぬ奴がどこの世界にいるよ、うん、やったぞ ついにやったぞ死の直前に時計の修理が完了していたおそらくじいさんは修理が成功した喜びで道に飛び出しその時に治った時計も再び壊れちまったってわけただの鼻くそじゃねえかえとにかくこれでじいさんの命は救えたし鼻くそも始末できたある進めてみるわなんでも運転中に何かをフロントガラスに叩きつけられてトラックの運転手橋川さんだった なんてこったーがハナクソをトラックに投げつけたりすっからこんなことになるね時間を戻し、もう一度ハナクを…みんなを救う方法が必ずあるはずだマカンコーサッポどうしてこんな未来になったー奴らの死の原因はマカンコーサッポでも トラックにはねられたことでもね、俺たちがじいさんに時計を直してもらおうと接触したこと自体が、それ以降、トラックを止めようが、ピッコロを止めようが、やつらの死を防げるわけが、世界を救うには誰かを犠牲にするしかないって言うんですか誰かが死んじまうくらいなら時計なんて直さなければ、この時計はただの。 電池切れ最初っからこうすればよかったあるなでもこれで電池さえ交換すればこのバカ以外死なないですわ。この時計を守ってた時の番人なら予備の電池を持ってるかもしれ…こ、これは…新選組が事故現場の見聞を…藤方さんの持ってるのが予備の電池だギリギリ持ち出される前みたいだった半端<笑>に力で握りしめてる放せっか てめえは電池弱くてっかでも握ってなじっちゃんのかたみかなんでじっちゃんが電池で動いてんだよ少しだけ時計を進めてひじかたさんが電池を手放す未来に行けばまだ話さないやるあ、うんうん、電池握りっぱなしで寿命を終えた嫌がらせだよどう考えても僕たちの邪魔をしてるとしか思えないよおねえ3人力を合わせればいないとかなるはずでうん、じゃなくて腕がなに いくわる電池まずい棒に組み込まれたあの塀の向こうから覗き込んでるのエリザベスさんおいエリザベス油断をするな敵は完全にいるそ こ, こでキャッチボールしてんだこいつらマジでてめえらの敵は完全にいいんだろうがまずはカツライっぽい用意するわるこっちにまずい棒をつけて時間を進めればということでプレイボール マズイボ威力半端なさすぎだろうほとんど周囲がショとかしてるよ<ス>それより天地ですよ、天地どこまで行っちゃったの、まずいぼうはもっとくに起きてるわ今、目覚ましがなった気がしたけど。観察レポート10日目。今日も京都てよろず屋に変わりはないし、タマさんの可憐さにも変わりはない。あんなに嫌だった張り込みをやめられなくなっている。ああタマさん 君の瞳を逮捕したい30日目あ、うん、うった何これあいつどうなってんの全然仕事してないじゃん俺たち警察なんてやめてストーカー呼び校でも始めるかどうにどうさくさんに俺の恋人まで潰そうとしてんのじゃああんたが何とかしてくれだってこれクロマジュスとか使ってくるよザキ使ってくるよこれおいどうしー<笑>話しかけるんだあの日君の一言で元気が出たって俺を言うんだ大北隊長 なんでこんなところに大船に乗ったつもりでいねいうちの山崎とそこのカラクリ娘一発フッさせてもらえませんかいっの筆どころか砂金にされて海にぶん投げられたそこでちょいと旦那の聖玩具を貸してもらえないかとちどこをんだと思ってるんだい空気読めじゃないんですかこの記述私データに入ってますよタワーは作ったあとはてめえ次第だぜザキもう完全に悪者になってんじゃん 嫌われてんじゃん俺は観察だから仕方なく傍観者であったわけではない自らの手で人生を彼女の心をつかまなければ張り込みはもう終わりだどうも本日はお日柄もよくなんでてめえらと見合いの席なんて儲けなきゃいけねえんだ俺は山崎のくだらん恋愛ごっこを何とかしろと言ったんだ 知りやせんよい。張り込み先に向こう入りしてどうすんだいまあまあ落ち着けてほしい向こうとして連中の懐に入り込めば情報も知りやすいおめえの言う懐は本物の懐だろうがお母さん、こんな失礼な人たちに娘はあげられないね。公務員と見合いできるだけありがたく思え。やっぱり早くも付き添い人たちで揉めちゃってるよ。タマさんを振り向かせるんだ。いやいやいやいやいや、山崎、下がるだ、ね、け お前なかなか目のつけどころがあるじゃないか。手塩にかかけた自慢の娘ですから山崎さん、新選組ではツッコミポジションと聞きましたけど、よ邪魔する気満々だよしっかりしないと。救急車をお呼びしましょうか。だ、大丈夫です。 すみませんあれおかしいな昨日もまるからくり家政婦って聞いてたんだけど45点かなすみません店員さんあの v 字ヘア頭怪我けがしてるんですけど土方さんも今のはダブルツっコみするところでしょうお前は誰を採点してんだでも見合いの空気じゃないんだけどまあまあまあまあ落ち着いてそ そういえば、たまさんって、以前買い出しに出かけてましたけど、料理とかも作るんですか新鮮組の方々は、普段何を食べておられるのですかこの後絶対、タマさんの手料理食べてみたいな、的な流れに持ってくよ。よろしかったら、今度、うちの店に来てください。ご飯作りますよ。この悪意の渦の中にあって、君だけが俺を照らしてくれる光だよ。どうせだったら、今ここで手作り料理を振る舞って差し上げたの。皆さんが思うようなことにはならないので、大丈夫です。どうぞ。 モンジャですそうはいつまでり電気がいいかな山崎さんだから張り切っちゃったあお、モンジャかえ、モンジャってこんなモザイクだったっけ玉さんそんなことするわけがないでもエラーが動かねえマヨネーズがかかってねえじゃねえか<笑>